みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。なんかすごいさっきからなんか気になっているんですけども、なんか、とっても、なんかここら辺青いですね。なんかすごい青いなとさっきから気になっておりました。青い瀧澤でございます。どうもこんにちは。えっ、ー、と、まあ、それはとてもよくて、今回の動画はまたこ う, うまい人っぽく聴かせるにはどうしたらいいかという話の延長線上で、ビブラートにフィーチャーしてお話をさせていただこうかなと思います。ビブラート。 まあ、皆さんご存知のとおりビブラートっていうのはその音を揺らすテクニックなわけなんですがビブラートをうまく入れられているとなんかこう歌うような。 なんか こ, う、ね、聞こえ方になって自然な感じで柔らかくて、でも逆にそのビブラートがうまく入れられていないと、硬いというか、ぎこちないというか、なんかこう不自然な感じに聞こえてしまうと、なんかそんな印象になってしまいがちなんですよ。なので、まあ、この動画の中でこのビブラートを一緒に練習していって、おうまい人っぽく聴かせてやるぜというふうに行きたいところなんですが、いかがお過ごしでしょうか、えー。そんな感じで今日はビブラートを練習していきたいなと思います。じゃあ、早速ギターを取っていただいて、練習をしていきましょう。 えー、とフレーズは何でもいいんですけれども、3弦の5フレットからスタートしましょうか。3弦の5フレット3弦の5フレットをっとじゃあ薬指で押さえていきます。そうすると、どの音が鳴ります。ど。その次は7フレット。レで。その次は9フレット。ミ。これをちょっと順番に弾いていきましょう。 で、その次12フレットのソのとに行ってこんな感じでチューリップのメロディーを弾いていこうかなと思います。ソ・ミ・レ・ド・レ・ミ・レまで行ったらまた繰り返してその次12フレットに行ってソ・ソ・ミ・ソ・ラ・・ て、っことで、すね。で、リリ「に、に、レ、ーどで終わるという、まあ、その内容でございます。このチューリップの歌のメロディーはさすがに聞いたことがあるかと思うので、ポジションを探れば、どこを弾けばいいかはわかるかと思います。したがって、ちょっと割愛させていただきまして、ビブラードの説明に入っていきましょう。<笑>薬指でそれぞれ今、応弦をしているんですが、基本的に、まず基本のビブラードの入れ方として、ロングトーン。 音を伸ばすときに入れていくというのがまず基本です。この歌の場合だったら、と、れに、ここ。音を伸ばすときにビブラートを入れていきます。ちょっと弾いてみますね。ちょっと弾いてみてください。こんな感じです。入れて、でビブラートして。 ビブラートを入れていくわけでございます。ちょっとやってみてください。ロングトーン、伸ばすときにビブラートをフふフふ フ, ッフッと入れていくと。ちょっと練習どうぞ。でその練習をしていただいている間に、そのビブラートの危ないビブラートのコツみたいなのことをお話しさせていただきたいんですが、えーとまあ、3弦の5フレットを弾くじゃないですか。そうすると、どの音が出ます で、この縦揺れビーブラードでも横揺れビーブラードでもどっちでもいいんですけれども、まあ、縦揺れの場合、その土の音からちょっと音程が上がるわけですよね。音程が上がっ て, で元て、ま、ががって元の位置に戻して、音程が上がって、元の位置に戻して、音程が上がってっていう感じで、こうやって、ほにゃほにゃほにゃほにゃと、音を揺らしていくわけなんですが、ポイントとしては、この速さと高さを均一にするということです。速さと高さを均一にする。 あるときは大きい、あるときは小さい、あるとき は, は大きいってやってると、すごいこのぎこちなくなってしまうので、均一にしていくことがとても大事です。なので、言ってみれば、速さとか高さとか、そ結構なんでもいいんですよ。なんかそれがもう個性につながったりとかするので、すごいこの速くちっちゃいビブラートをする人がいてもいいと思いますし、すごい大きくゆっくりなビブラートをする人がいてもいいと思います。けれども、どっちのビブラートをする場合でも、速さとこの音程差。 音程の高低差、これを均一にすると自然に聞こえると。ちょっとこう極端に悪くやってみると、なんかこの。なんてやっていると、なんかすごいなんかこう落ち着きがない人みたいな、なんかその印象になるじゃないですか。こうじゃなくて、うとどのぐらいの高さでも構わないので、音をゆっさゆっさゆっさと。 揺らし て, いってあげる。そしてこれを均一にしてあげるということがとても大事になってきます<音楽>ちょっとそんなことを心がけながらちょっと練習をしてみてくださいませ<音楽>こんな感じですでもう一つちょっくらそのビブラートのコツがありまして、うん、縦入れビブラートでちょっとこの なんかやってしまいがちな過ちなんですけれども、ど、まあの音からその、ね、ビブラートをするためにまあ軽いチョキンをするわけですよね。この音程をちょっと上げてあげるわけです。ちょっと上がりました、イエーイで、このちょっと上がった状態から元に戻さずにこの辺で揺らしちゃうパターン、え意外となんか僕もやってしまいがちですし、結構いろんな方やってしまいがちだと思うんですけれども、こうすると、そのどの この基本の音程から、ね、常に外れた状態で音を揺らすことになるので、ちょっと音痴な人になっちゃうじゃないですか。これはできれば避けたい。どうしたいかっていうと、この波を全体的に下の方にグッと持っていって、上げて戻すときにはちゃんとどの音に戻して、この波を作っていってあげるということです。どの音を基準にして、その音を揺らしているので、ここを基準にしたら音痴になってしまう。 なんか失敗している人になってしまう、落ち着けない人になってしまう、うまくない人になってしまう、まあ。そういうことなわけですよ。なので、その上げたら戻す。ちょっとこう力を解放してあげる感じです。ちょっとこうクッと引っ張ったら戻す。引っ張ったら戻す。こんな感じ。なんとなくそのホールドするあ虫がホールドするそのやり方がうまくなってくると、ギターがゆっさいさしてくるかと思うんですが、えー、そんな感じで。 均一にするということと、元の音程に戻す。この2つをめっちゃ気をつけて練習をしてみてくださいませ。それで、ちょっとビブラートのやり方についてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。ちょっと気をつけるポイントはもう終わりにして、えーと、やり方。薬指でビブラートをする場合、上に上げるやり方と、下に下げるやり方、そして横に揺らすやり方があります。えー、上の場合は、 チョーキングをちっちゃくする感じでこの、フッフッフッフッフ ッ, フッと弦を持ち上げてあげるような感じです。ちょっと持ち上げてあげて、力を解放して戻す。で、ちょっと引いて上げてあげて戻す。こんな感じです。で、下の場合は、少しこの手首で引っ張る感じですよね。ちょっと弦を下に引っ張って、戻す。引っ張って、戻す。引っ張って、戻す。で、これを細かく、いイょイフょいイょいフイいイょ イ, イ, イ, イとやってあげるわけです。 で、えー、3つ目、横に揺らす場合は、この薬指を支点にして、この手首をこうと横に振るるといいますか。なんか横にこうずらしてあげて、まあ、こんな感じで音を揺らしてあげます。1番と2番、とこっちとこっちの場合は、の音 の, この変化が激しいですけれども、横入れビブラートの場合は結構マイルドな。 えー、響きになりますよね。そんなにハードロックじゃない感じ。やっぱり縦揺れとかとこう<音楽>。みたいな感じでなんかを強く揺らすとちょっと面白くなったりとかするんですけれども、横揺れるの場合はちょっとマイルドな感じです。別にこれはどれが正解とか、どれがいいとか、悪いとか、そういうわけではなくて、どれが好きか、どれがやりやすいかという話なので。 ちょっと3通りやってみていただいてなんか好きなやり方を見つけていただけると嬉しいですでその次の練習、えー、薬指で今やりましたけれどもこれを全部の指でやってみていただきたいんです薬指でやるのがたぶん一番やりやすいと思いますでその次にやりやすいのがたぶん中指ですね中指なんで次の練習としては中指で<ス>あっい まあ、こんな感じです中指で練習をすると。中指のときも上でもいいですし、下でもいいですし、横でもいいです。ちょっと好きなやり方を見つけて練習をしてみてください。もしくは前通りやってみるというのもいいと思います。でその次、小指。こんな感じです。で、最後に何気にやりづらいのが人差し指です。人差し指が多分一番やりづらいと思います。 特にこの人差し指でこの上にやるビブラートが一番やりづらいんじゃないのかなと思いますでもあの正直あんまりこの人差し指で上にビブラートすることがないのでうーちょっとこれは練習しなくてもいいかなと思うんですけれどもでもたまにたまにその一弦でこのビブラートしなきゃいけない時がたまにあったりとかするのでうーちょっと真面目な方は練習しておくといいかもしれません例えば一弦の12フレットとか人差し指でこう鳴らすじゃないですか それで、この運指の都合上、<音声>ここでもうビブラートせざるを得ないと。このときに、じゃあビブラートするぜ、う行くぜ、おいしょーって下にやっちゃうと、なんか、おいんみたいな感じで、このおいんって、なんかこう、おいんはいらねえよってなっちゃうので、まあ、上にこうビブラートせざるを得ないと。このときにその、ね、すごいちょっとやりづらいんですけれども、まあ、その練習が生かされるかなと思います。でも、あんまりやる機会は少ないと思います。 けど、真面目な人はやってみても面白いんじゃないかなという感じです。で、ちょっとまとめるとすると、えーとまあ、きっとにかくその音の振れ幅とかを均一に、そして元の音程に戻すということが大事。で、縦でもこの横でもいいので、いろんなビーブラートを試してみてほしいと。で、それぞれ指を使う順番としては、薬指が一番やりやすくて、中指が次にやりやすくて、で小指がやりやすくて、最後、人差し指が何気に一番むずいよという感じです。ちょっといろん な, 通りいろんな組み合わせで。 演証してみていただければという感じです。で、フレーズにビブラートを組み込む場合、これもまたその決まりがあるわけではないので、うんとなんかも好きなところで使うということが大事です。ちょっと言い方を変えると、言い方を変えると。 シンプルなフレーズであっても、難しいフレーズであっても、ちゃんとこう自然にこうビブラートを出せる人というのはその、ここでビブラートしようと考えていないんですよ。なんかこう普通にこう体が勝手に動く。なんとなくこうビブラートを入れたくなってしまって、ビブラートを入れているというふうにこうビブラートを入れているので、結果的に自然に聞こえるということなわけです。それで、逆にここはビブラートを入れなきゃ、ここはビブラートして、ここはビブラートを入れたほうがいいのかなとかって考えている人は、やっぱりどうしてもぎこちなく。 なってしまうんですよ。なので、ちょっと見方を変えると、どこで入れるべきなのか、どこで入れないべきなのか、まあ、そんなことは考えずに、もう自分のやりたいように弾くと。それが自然にビブラと入れるというふうな見方もできるかと思うんですけれども、どうでしょうか。えー、そんな感じです。さっきは一つの目安として、そのロングトーンのときに入れるのがさ、基本ですよなんていう話をしましたけれども、別にこれが世界 100%、100点満点ではないです。ちょっとこういろんなやり方をやってみるとすると、もうドとレのとき。 みたいな感じでやってもいいわけですし、これは今のはちょっと格好悪いですけどね<音楽>、えー、こんな感じでも別にそれはそれで OK ということでございます。<音楽>まあ、そんな感じでうまい人っぽく聴かせるためにはという感じで、今回はビブラートのお話をさせていただきました。 よかったら、いろいろ練習をして、習得をして、うまく弾けるように、うまく、うまい人っぽく弾かせられるように、雰囲気のあるギタリストになれるように練習をしてみてくださいませ。それでは、えー、青い、えー、さようなら。<笑>